今回、踊らさせていただきます曲は、愛知県おいでんまつりの曲、夢花火であります。今回、えー、よさこいかぬまフェスティバルや初の参加となります。メンバー全員で精一杯演舞させていただきますので、ご声援のほどよろしくお願いします。